皆さん、こんにちは、ポリーナです。で、本日ですね、約束したといそのなぜ日本語が難しい理由、そのパーツ2でございます。で、そのパーツ1のまでの皆様ですね、こちらのどこかでリンクを送りますので、その後でね、そ, その後でもね、ぜひ。 見ていいいただければ嬉しいと思いますで、こちらの動画ですね。その3位から5位までね、行くと思います。はい。と、もう一つですね。私、前約束したとおり、前の動画からね、お好きなコメントを選ん で, で読む<笑>という形になります。はい。で、なんかいっぱいコメントが。 いましたので1つだけ選ぶのはすごく難しいんだと思いますなのででも1つだけを選べないとねだからそのね窓の皆様さ、ね、でねこちらの動画でもねコメントを頂ければ次の動画読むかもしれない<笑>あでは読みますねうんこんばんは 動画配信をありがとうございました確かに漢字は書かないと忘れるからねあ。日本人でも苦労しますよ。漢字を忘れて仕方がなくひらがなやカタカナで書くことがありますね。だから余計に手書きの素敵な文章や漢字に出会うとみんな感動しますよ。ではまたねパカパカ ビンク<笑>はい YOU さん映画とうコメントありがとうございますでは迷いき長くなりましたよねじゃ早速はい動画スタートバイハオノマトペね次はねなぜ日本語が難しい理由その3つ三<笑>つを紹介したいと思いますでそれはオノマトペですえっとオノマトペですね オノマトペですね辞書、辞書によって音のしないものを音によって表す言葉。はい、で日本語本当に多いですよね。もうなんかまあふわふわとかぺこぺことかふわふわとかぬるぬるとかポツポツとかご ゴロゴロとかコロコロとかね<笑>いっぱいあるなんか私はもう本当に適当な適当な言葉を言ってもお名前なんか日 本, の日本語日本語の言葉になるのかな例えばじゃあやってみます分から な, いなんかプ チ, プチプチプチプチあるんですよねゴキゴキゴクゴク あ, あるんですよねざわざわじわじわ ビリビリ何々 何, 何何は違うね。<笑>まあ一応まあ言いたいことがお若いのでしょうか。もちろんロシア語ね、その原書もございます。えっとオノ、オノマトペがあってんですね。例えばね、猫の音とか、まあ動物の音。猫、猫、ロシアの猫はね、みんなは皆 さ, さん知ってると思います。にゃ、にゃではなくてそれ日本語だった。<笑> ニャニャではなくてミャウミャオミャロシア語もちろんあるんですけどね。日本の程度ではないと思います。で、なぜ日本語が難しい理由その4つに行きましょうで、その4つ目の理由ですね。そちらですね。ドーン・イ語というものですね。あ例えば、あ私は。 ここは少し難しいです。ロシア人にとってもこちらは難しいかな。私は全く区別できないです。あ、例えばその虫の雲とかそれに浮かぶ雲、その雲雲雲雲雲。ククククク<笑>そう私は勉強してもそちらはできない。その区別はできない。そのトーンのね区別ができないから。 その箸と箸。箸箸とすみませんこちらは本当にすみませんできないものはできないです話す時ですねまあ大体みんながわかるんですね花花花花どっちだがどっちですか<笑>はいそれは私だけではなくて基本的ですねロシア 人なら難しいだということが聞きました。その端端、鼻鼻鼻鼻というの違う雲雲というの違いですね。すごく難しいです。なんか 聞, 聞き取れなくてね。一応はい。これでちょっと悩んでます。はいで、私はね。多分。 ね、勉強してもどんな言語でも使いある程度まで使いこなせるんじゃないかなと思いますがその礼儀ですね実は中国 語, 中国語です私にとって私はすごくそのト ー, ントーンの区別はできないから、まあ、私はそもそも例えばん、えー、と歌うのもあまり上手ではないし 繋 が, りがあるのかな一応そのトンの区別全くつ か, つかないから中国語は完全に無理だと思います。はいその<笑>はいはいなんか中は語を勉強する日本の方は多いだそうですがすごくなんかハードルが高いすごくありえないぐらい難しいじゃないのはなと思います。中国語を知ってる方ははははははは Good job. <笑>マラッツ<笑>でなぜ日本語が難しい理由その5つでございますあ実はね特にロシア人が悩むところですねでそこはね日本語を話す時ねその音を伸ばすんですよね特にはその「う」の音例としてはね例えば真珠 真珠はその伸ばさないけど私前の動画でねすごく間違いしてでいつも伸ばしてしなんか話した時伸ばしたんですよね真珠みたいなあるんですかそのちょっと待って真珠という言葉ないと思うでもあるかもしれないね真珠真珠う<笑>やばっやば Oh my god! それはすごい知らなかったよ真珠と真珠の違いですよね。ああはい、ご覧の通りですね。音を伸ばすんですよ、ね、それはすごく。ねえ、すごくいつも迷います。ねえ。で、しかも伸ばす方と。 今グラングランになった通り、伸ばす方と伸ば さ, 伸ばさない方ですね全く違う意味違う言葉が作れるんですよで私はよく場所場所場 所, 松尾場所ではなくてはーいなんか必要ないところに伸ばす必要がある ところは伸ばさないという問題があるんですよね、はい、でそこはまあ日本ロシア人は結構悩むんですよなんか伸ばすか伸ばさないかどっちで私はね特に病院病院の発音そうですねそれはホスピタルだったよね美容院それは病室かな私または区別はよくできない病院と美容院病院 なんか早口にすると全く同じ言葉になってしまうだから例えば私髪の毛を責めて美容「病室に行ったよ」はいという技というか、はい、こういうこと仕方がなくなってしまうでその時例えば「私は病室に行った」という意味で「あ私は病院に行ったよ」で周りに振って「あ ポリちゃん大ジンで実は日本語ですね日本語はどこまで難しいとしてもね実はなんかすごく簡単なところがございますまあ簡単というかまたはねロシア人にとっては発音はすごくすごくなんか気持ちよくてそんなに難しいではないまあもちろん えっと、外国の方ネイティブのように話せるのは、ね、難しいけど、えっと、日本語に関しては、ね、あんまり全くできない音とかないです。確かに「チとか「つ」とか「シとかロシア語と比べると発、まあ、音はちょっとだけ違います。「と」なんでしょうね。何でしょうね「うと「つ」と ですよで、すよね、それぐらいかなあで私はビ、まあの音はちょっと外れることがあって例えばビデオ、ビデオ、ビデオその美 は, 美はちょっと難しいかな動 画, 動画の意味でねはいそれぐらいかなと日本語の文法ですね んー難しい確かに簡単とは全然言えないけどまたはロシアの文法と比べるとねロシアの方はもっとめんどくさいもう本当にめんどくさいですよ皆様で私特にお好きなところでねあ日本語はその過去形と現在形しかまあメインとしては過去形と現在形がございます またはロシアは過去形現在形で未来形もあるのでそのねで英語とかね英語とかね現在形 何, 何個があっても未来形も過去形もなんかすごく そ, そこはちょっとまあ 複, 雑 複, 雑複雑というかね日本語と比べてねただ過去形と現在形が あるからすごくそのところは大好き、はい、で言葉の変化あまりないですまあロシア人から見るとロシア語はもう何度もかん度ももう貧困してしまうんですよ言葉の順番から言葉の形までもなんかまあネイティブだからなんとなくできるけどねまあ でもその外国の方から見るとそちらはまあ覚えるのは少しではなくてすごく難しいだと思いますでも結果はね結果としてはねまあ簡単な言語であっても難しいな言語であってもねああいうの気持ちがないと甘いね勉強はとてもとてもね ととても難しいと思い思ますだから日本語はすごく難しいであっても私はすごく日本語が好きでまあなんとなくなんとなく話せるようになりました今でもすごく<笑>なんか私の日本語とか<笑>片言ばっかりとかまあ面白いとかコメントが来てしまう ん, なんですけど私はまあ本当に頑張ります 本当に日本語が大好きでもちろん完璧ではないけどでも通じるでしょ私の言葉通じるですよねはいい ろ, んないろいろな難しいところがあっても日本語が好きから難しくても大丈夫よ<笑>はいなんとかなるここまで見てくれた方ですね どうぞ、もしまだの方ですねあ、チャンネル登録とかね、お願いします。私の努力を応援してくれたらね、はい、嬉しい。私はすごく嬉しい気持ちになります。では、ご視聴ありがとうございました。次の動画に会いましょう。またね、パカパカパカパカパカ。